皆さん、こんにちは。先日、新型のボクシーの純正ミラー、ご紹介させていただいたんですけれども、まあ、価格が非常に高いということで、今回、社外品、私が非常にお勧めしたい商品がありますので、そちらをご紹介します。今回ご紹介するのはこちらなんですが、アキヨの V720S デジタルルームミラー。これが非常に新しい 機能が入ったデジタルミラーになりますのでお伝えをいたします。おすすめポイントについてまずご紹介していきたいと思います。一つ目おすすめできるポイントは何かと言いますと、このデジタルルームミラーの最大の特徴になります。こちらになります。全方位で収録ができるということです。この画面で ご説明しようと思うんですが、前と後ろにカメラがついています。で、今、私が手をこのような形で、このカメラの全周回してみるんですが、見てお分かりいただける通りで、このように、こちら側、横、水平方向の360度が、まず収録できるのがお分かりいただけると思います。全く視界がない状態。 でかつ、もう1つなんですが、こちら、縦方向、お分かりいただけますでしょうか、こっちの360度、縦側の360度および横側の360度、まあ、合計720度ということで、この360度カメラを横に設置する。 今までは下に向けてる360度カメラがほとんどというか全部がそうだったんですけれども今回のこのアキーオのデジタルルームミラーは横に360度カメラを向けてかつ前と後ろに360度カメラを使うことによって720度で視界が全くないほとんどないといった状態で収録ができると まあ、いうことで非常に安心感の高いドライブレコーダーがあるということで皆様にお勧めできるポイントの一つになります。もう一つお勧めできるポイントがあります。それは、これ見てお分かりいただけるかと思うんですけれど、今暗いところ、地下の駐車場にいるんですが、非常に画面が 明るくなっているというのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。こういった薄暗いところだっても非常に明るくて露出の効いた画面になっているっていうのが非常に見やすくて、しか、しかも高画質で高精細になっているっていうのが特徴になります。画面の切り替えというのがありまして、まあ今この3画面表示しているものがあって、 前の360度、後ろの360度。で、こちらがリアカメラの360度っていう表示の仕方と、こちら。まあ、ここの、表示をもうちょっと、ここ、前と後ろの360度カメラをもうちょっとこう、ズームアップした、ズームアップして映し出している画面。かつ、まあ、前だけ。 で、後ろだけ。でも完全に後ろのカメラだけっていう、これだけの設定画面があるんですけど、まあ、見ていただくと、まあ、前に関しては正直、まあ、私の中でもそうなんですが、少し後ろに比べると暗いなっていう印象はありますし、後ろのカメラと比較しても、少し露出が効いていないなっていう感じは正直あります。ですけれども、こちら。 後ろに関しては、こういった車内、非常に薄暗い状況なんですけど、今電気今度消します。消してみても、これだけ露出が効いていて、明るい画面になっています。HDR とか WDR 機能っていうのがトリセツ上では書かれていないので、おそらくついていないと思うんですけれども、それでもかなり露出が効いていて、しかもくっきり鮮明。 露出だけ聞かせちゃうと今度ノイズが乗るんですけど、そういったものも一切なくて、くっきりきれいにモニタリングされてるっていうのが、非常にお勧めできるポイントの二つ目になります。三つ目なんですが、このようにミラー上で、常時イベント駐車録画、静止画、まあ、こういったものを、ファイルを分けて、かつ、 例えば、常時でお見せしようと思うんですけれど、このようにサムネイルがくっきりと見えるようになっているので、ファイルが非常に探しやすいというのがあります。まあ、今、これは一般道普通に走っている状態だったりするわけなんですけれど、まあ、こういった場所に応じて、あ、今、ここは地下の駐車場にいるところなんだっていうのが、 しっかりとサムネイルで認識できてしまう。まあ、ここは普通に道路を走っているところであったりとか、ある程度どこを走っているのかと。まあ、ここはトンネルを走っているとかとか、トンネルを走っていたりといったところとか、まあ、こういった形でサムネイル上でしっかりと確認することができるので、動画もかなり探しやすいと、まあ、いうところが非常に僕自身使いやすいなと、まあ、試しに。 こちら見てみようと思うんですけど、まあ、これトンネル状なんですが、まあ、こんな形で収録できますし、先ほどお話ししたんですが、暗いところでも結構くっきりと鮮明に映し出されている、こちらが360度カメラの前後なんですが、かなりくっきり綺麗に満足のできる画質になっているなっていうのは、私自身は感じるところなので、まあ、こういったところが非常に気に入っているポイントになります。まあ、もう一つ 駐車録画、駐車監視もこれついてるんですけど、この360度前後360度カメラ、計720度カメラが一応に役に立つんですけど、こちらを見 て, ていただくとわかるんですが、これ駐車監視にして、私が車を全周回っている収録動画になるんですけれども、このように後ろが 見えるわけですで前も後ろも見えて、どこに人が今いるのかっていうことが分かって、車の周辺で何が起きているのかっていうことが把握できるというところ、駐車監視においても非常に車を守るという上で有効的なカメラになっているというところになります。もちろん安全性という意味においても前いい、全方位見えた方がいいに決まってるんですけれども、こういった防犯においても非常に 効果的ななカメラになっているで、かつ、後ろにもこのようにカメラついてますんで、まあ、後ろも、まあ、後ろだけだと、車で何が起きてるかっていうのは分からないわけなんですけれども、360度カメラが一瞬リアルタイムで動いているわけですんで、まあ、このように360度カメラと照らし合わせて見てあげれば、車の周囲で何が起きてるのかということが分かると。ということで、防犯対策という意味においても、非常に。 使えるるお す, すめできるドラレコかなと私自身は思います次に解像度なんですけれども、実際に道路を走ってる状態、そこも気になると思いますので、お見せしていきたいと思います。でこちらがフロントリアの360度ということで、車内の状況がしっかりと、まあ、見える。360度カメラを横につけているので、下まで見えるということです。 ここまで見えちゃうと自分が何をしているのかということがしっかりと分かっちゃうと、まあ、いうこともあるわけなんですけれども、かつ周りの状況というものも見れるということになります。でなおかつ前も映し出しているということなので、まあ、このように今トラック前から後ろに過ぎ去ってますけれども、ほとんど視界がないといった状況の中で収録ができるので、万が一事故に遭ったときに 状況証拠と、ま、いうことで動画で担保をするという意味においても非常に有効的と思います。で、今のがこちらの前と後ろの収録動画だったわけなんですが、後ろは従来あるカメラになります。こちらは 2K 相当の 1920×1080p になるんですが、こちらを今、 止まってる状態なんですが、まあ、ナンバープレートも正直言うと、このドラレコ上では少し見えにくいなっていうのはあるんですが、まあ、パソコン上でデータで確認をすると、しっかりと見えているので、まあ、問題ないかなと思います。で、今度はまあ暗いところ、トンネル、お見せすると。 先ほどもお話ししたんですけど、前が少し薄暗い感じなんですが、後ろはもうかなり露出が効いていて、綺麗に映っているのがお分かりいただけるかなと思います。ちょっと瞬間的になってしまうので、もう一度飛んでるお見せしていきたいと思うんですが、このように、フロント少し暗めになってるっていうのはあるんですけど、リアに関しては非常に露出が効いていて明るくて、特にノイズが乗ってることもなく、 高精細、高画質で高精細になっていると思いますで。こちらはリアカメラなんですが、リアカメラも非常に露出が効いていて、特にノイズが乗っているような状況もなく、高画質で高精細で収録されているのではないかと思います。はい、ということで、今回こちらの最新モデル、去年の11月、 に発表された720度タイプのデジタルルームミラー。こちら世界初というふうに言われているんですけれども、私も使ってみて、これは非常にお勧めできる、使いやすいドライブレコーダーだなと思いました。まず、360度カメラの実用版と言っていいと思います。今までの360度って非常に実用性がなかった。 見ていただくと分かるんですけれどもこのように横方向縦方向の360度が同時に使えてなおかつ後ろにもカメラがあってでそれだけじゃダメなんですけれども 1920×1920p ということで画角も非常に大きくなっていますで360万画素ということの360万画素ということなんですごくくっきりと鮮明に 映し出されてる360度カメラなんだけれども、鮮明にくっきりと映し出されてるんで、非常に実用性の高いカメラになっているっていうのが、まあ私自身、一番大きくいいなって思ったところになります。かつ、ミラー自体もかなり大きいものになっていて、説明書には書いてないんですけれども、大体12インチぐらいだと思います。ミラーが非常に大きいんで、 十分後ろの確認というのも、まあ、これだけでも正直できてしまうといったぐらい見やすいミラーになっています。こういうところも非常にいいなって思いました。いいとこばかり言ってしまうとプロモーションしてるんだろうというふうに思われるかもしれないので、まあ、私自身悪いなって思ったところを一つご紹介するんですがそれは暗視機能がついてないということになります。ですので、まあ、私駐車監視結構気にして。 製品見るんですけれど特に車を守ってほしいと車上荒らしとか盗難とかそういうものをすごく気にしたりしているんですけれどもこうやって見ていただくと夜もう明かりが全くないようなところになってきてしまうとさすがに露出を高く設定したとしてもやっぱり周りは暗い状態になってしまっていると、まあ、いうことなのでやはり ある程度光があるようなところだと結構くっきりと鮮明に動画収録してくれるんですけれど光が全くないようなところ足りないようなところになってきちゃうとほとんど見えないとまあいうことがありますのであくまで駐車監視っていうことにおいて夜間の駐車場での駐車監視ということにおいてはまあ少し赤外線カメラを 搭載している3カメ目タイプのドラレコありますけれども、まあ、それに比べると、やはりかなり劣っているところはあるかなというところを、まあ、あえて悪いところかなということで、今回感じたところです。と、はいはい、いうことで、まあ、今回、いずれにしましても、こちら、非常にお勧すすめできるドライブレコーダーということで、まあ、ノアボクシーの純正ドライブレコーダーが9万9000円、まあ、ホンダのアドバンストミラーも。 大体10万ぐらいするものなんですけれども、こちらはスマートミラーでありながらもドライブレコーダーとしての機能がついていて、なおかつドライブレコーダーとしても、最先端の720度カメラに付いたドライブレコーダーと、まあ、いうことになりますので、これは非常にお勧めできるで。価格は通常のドライブレコーダーよりも少し高い価格帯にはなってるんですけれども、その費用を払う分だけの価値というものは十分に。